するしないそれでは今回の匠見ていきましょうそれではトーン4曲日本場参りましょう皆さん開けてください さあ全曲、この親をどうにかしなきゃいけないという声がありました土田さん、どういう方向で行くのか、ドラはリャンワン、ペイチャです、この手、どうですか、どうにかしていく方向、まずペイが出たが、これは泣かない、<笑>沈黙沈黙の土だどうにかするというのはどういうふうに、はい、みんな3人でどうにかしようって言ったんだよ、僕はどうにかできるわけじゃない。 できる可能性もあるけど、だけど、ペイチャなんで、親の髪で動くと、親にツモが結構増えやすくなる、早くなるんで、それは避ける。しかも問題はこれですよ。2万がドラで。ペンちゃんここが、1段目の川であの6巡目までに、 2万が来るか、ドラそのものが60名。また来た、60名までに。うん、3万が来ない限りは、この手は見せじまい。早いですね、やっぱり、そこなんだ。こ, こ, なんですよこれ落としてって、うん、あのペーポンして、ちゃちゃかちゃかってやれるときは、ペーがこんなに早く出ないですから。やれるときはね。ローピン入って、パワー入って、ちゃかちゃかってやれるときは<笑>、うん、ペーがこんな早く出なくて、タイミングよく出るときは1点でいけるんですよ。ポンして、いいじゃんペで、はい。だけど、もう出てしまった上に、うん ここがままだ埋まってないでしょネックだらけ僕はだめ。<笑>あなたたちに期待してます。<笑>で今、この週に思ってたわけですね。<笑>で、視聴者の皆さんも大切なことがあって、はい、おなんですか右利きの人は必ず泣きたい範囲は左に置くこと、どこでもいいんですか、えー。真ん中でもいいんですけどあの、ここに置いてる人多いんですよ。はい、結構私も置いちゃって。そこうやって倒れちゃうじゃないですか。見えちゃう可能性がある。見えちゃう可能性は 否定しといいいた方が少しでもないようにあの見られていい範囲なるべく右端に置くように。あ、うん、いいですね、いらない急速、はい。見られていい範囲で。だから、こんなのも置いちゃいけないんですよ。そうですね。うん、なるほど。だから、なるべく見られていい範囲を右に置くように置き換えていく、ゲーム中に。ここが伸びそうだなと思ったら中に入れる。大事ですね。はい、ペンだったらいいんだけどね。<笑>受けにもなるし、色が。<笑>ただ見せちゃいましたけど、チュンでした。 今回9層からいやーじゃあスタートからこれかなり設楽さん自体がどうにかしていくのは厳ししいいかもしれないあ親がしかも7番ですからもう2目これはあの3から7までの間の範囲を切ってくる人っていうのは親子にかかわらず、まずマークが必要、はい、しかも1段目の皮で、うんうん、しかも2巡目でしょ、はい、でこういうケースは2通りあってものすごく早いピンフドライチ系赤系の手が入ってるか役杯持ってるんですよ。 うちかなんですよじゃないと余らないんで。いずれにしろマークがして、だから僕の気持ちとしては泣け泣けと思ってます。はい、僕は切らなくて済むから、これ現物でしょ、これ現物でしょ、これ現物でしょ、うんうんまあ、泣かせないで済むんで、ここでもう嘘ですよ、うんうん。一応、ちゃんたね。<笑>赤いウィンマーんではやっちゃいけないちゃんたね。<笑><だ>ね<笑>もう禁断の役ですから。 あんなにね、頑張って、なんであんな、いいぐらい少ないんでしょうかね。でも、そうせざるを得ない、うん、親とのバランスで。もうそんな状況に立たされてるんですね。だから、小型しっかりしろよって。あ、そうですよ。<笑>トイメント、カミチャー。でも、自然に今のところ、お二人して入りそうですね。そ う, そ う, そう早い位置来てくれたらもう安心 もう積 も, 積もってねそうそうそうそう、それか他と打ち合ってねと思いながら。打ち合いはダメです。ダメであえ打ち合いダメなんですかです自分関わってないのに、うん、なんでダメなんですか積もってほ し, しいなって、これ。んでダメなんですかなんでダメなんですか<笑>打ち合いは。打つってことは、メンタルが少し弱くなるんですよ。振り込んだ側が、ま。放獣した方が、うん。そうすると いつもならちゃんと切れる牌が切れなくなったりする、そのずれが出てくるんですよ、はい、打牌の選択の、はい、それが場に影響を及ぼすことが、マージャンって非常に多いんで、できればつもつもでゲームは進行した方が、みんなの気持ちがふっと入っていけるっていうか、一、えー、人が乱れると、場が乱れるじゃないですか。別に自分も乱されるかもしれないってことでずれて、上がり損ないが出てくるのが困るんですよ。あー、すごいですね、考え方。ね、自分がそうだから 振り込んだと、僕が<笑>僕が真っ白になって、ちょっと違うことやって、上がり損なったりしてるんで、それを作業、これはもるほど、ね、んぱい、しょんぱ い,、はい、親が泣く可能性があるんで、当然切らない。はいなると、も う, ちう、ね、ちゃんちゃんとしたほうが。なので、もうほぼほぼ、こう、五、ね、は、あのポン以外は泣かれないんですよね、黒子は。 あの赤マージャンでは、うんうん、だから早めに切ってもチーされないんで、はあ、ポンはあるんだけど赤持ってる人がポンすることあるんだけど黒子はチーされにくいんでだから先する赤いりならではかも、ええ、その思考も赤があるからそうですよね必要ないんでそうかいやでも実際今回もう親へのねケアねケアがすごいですもんね6万親の現物現物ですじゃあ3匹切っちゃうローピンに合わせて、うん いやいうん、完全に親に対するからキューピーは共通安全牌はいペイも共通安全牌いやどうにかしていかなきゃという中でも自分のできることと置かれてる立場によってここ小型の違を待つんです ね, ですねこれもションパイこ度はねションションションって6巡目に3つもあったのねダメじゃないですかもうこれはじゃあ完全にガードだ守って守ってっていっち守らないとダメなんですよ 自然に進めている小型がね、なんかまもなく整ってもおかしくないような手配はしてますけれども、守ってる時の基本は共通安全牌を後に回す、はい、今通りそうなところを先に切るっていうのが大事、うん、親が今、手からトンを出してきたんで、はい、7万6万っていうこれセットかぶりしたんですけど、普通は単品系の手なら、トンがここに出てるんですよ、うんうん、そうですよ。なぜここでトンが出たかというと、トンを重ねなかったんです。7万の近くが 両面なるよりも、はい、つまりもう一種類役杯持ってるんですよ。ま、はあもう九割方持ってますよ、初かチュン。だから、トン重なればトントン初ドラみたいな。親<笑>もその恩返りましてねおやおや。トントン初ドラみたいな。親みたいな。なんで、ああ、うん、そうだよねっていうじ。じゃ今の出だしでちょっと、あれれれとくるって。 今今見ました言手出しでしたよ、いやらしいね、統一落としもうだからピン今度は逆に、あ他の役配持ってなくて、ピンフ赤系とか、黙って、親まん系の手がただただやばいじゃないですか、でも間違いなくこのトーン切った時にいいシャンテンですから、ね、リアンシャンテンってことはありえないんで、そうでう、ね、だからこのトン2枚目切った時に闇入った可能性もあるんで、もう、何も切れないです通りそうなところでさえも、場にゃなきゃ打たない。 さっきの曲、ウーパーワンで、小、はいあのー、山上がってますから、前回ですね、こういうタイプの打ち手は、5% の闇はしないですから、闇してる時は小山ですから、今の、先ほどまでの打ち方で、はい、下茶の、はい、プレースタイルがもう分かってるから、はい、だから、冗談じゃないよって。<笑>俺は打たないよと。打たないし、小型誰かしっかりやってる。あ チュンをポンしましたこれは俺が悪かった、ね、あごめ ん, さんなさい致命的なミスをしたえどれですかごめんなさい説明してくれないとどれのことだか全然分かんないこんな、ね、トロいやつがいたらダメですよ麻雀親がトンを落としたんだから、はい、ションパイの初とチュンは親が持ってないんだからあもし泣いて泣いてもらえるもんなら泣いてって7万のところでハツかチュン切らなきゃいけなかったゃあ細かいそれを何をしてるんだって今ちょっと反省入ったのはそこなんですね るなるほど、この統一落としは他の役配が統一以上であることは、皆無ですもんね小型二人に泣いてもらわなきゃいけないとい う, う、切り替えなきゃいけない、じいちゃんだから、切り替えが遅くて、<笑> い, や い, や遅くな い, いや、繊細ですね、本当だめだな、もういやでも面白い、その思考、確かにそうだ、だけどこの マ, ン ピ, マピソの法則から言ったら、<笑> 6のマピソ<笑>、全部出てるでしょ。と、はいってことは、ほとんどポンテンですよ。ははい、はいい、いなるほど、打点はどれくらいですかね ベリーマッチ。ベリーマッチ。はい。サンキューベリーマッチ打ちたくないですね。打ちたくないけど、親とぶつかったときに、親の現物で本当は打ちたいんですよ。例えば、ンピンとかで。ああ。2ピン持ってこいよって思いながらやってますよ。サンキューでもいいですか ?3 級でもいいです。そのときは。へ<笑>ピンを持ってきたら、親が、あ、つもぎりますね。もう当たってもいいから。へいいシャンテンで打っちゃうとまずいんだけど。ベリーマッチですよ。なぜ親は天杯だから、多分 天敗が完全インシャン典型なんで、はい、はだけど、あのムードは天パってでもおかったい。するようなトン2枚目のトンギリでしたけどね、あこれは箱三間をやめて、初を引っ張ってた可能性もあって、これで振ると5二とかありますけど、<笑>じわりと高いでもここは親に上がってもらったらだめなんで、はいな、すごい思考の持ち方が。 今までにない新タイプでございます親に上がってもらってはいけないんでこれ以上。応下ちゃんの親のネッちゃんはダメだった今どうですか同窓手出しこ れ, これで<笑>うまくテンパイ入った感じはしますけどね闇天で構えるならば1万2000以上の可能性が高い今手出しいいピンだ イーピンは弱いな、やっぱりリャンピン当たってたのかないいピンは弱いな。持ってませんもんね、リャンピン。あ困ったな、これは。<笑>もう安全パイパーるんだけど。今悩んでる第一位は、親に上がられたくないから、振りたいんですよ。振りたいですね、カミチャリ。ーの、e、ピンの手出しが弱すぎるんで、はい、リアンピンピンになっててくれればいいんだけど、うん、ちょっと手出しが弱すぎるんで、振れないですね。振れない。ってことは 今, 親今度、スーソー手出しでした。親有利ですよ、親有 利, 親有利もう頭痛いですよ、あ い, い, い, いやいやいや。ヤンンじゃない、ここじゃない。4, 品だったの<笑>そういう場合じゃないんだな、もう安全パいっぱいあって、もう<笑>閉店セールはうまくいってるんだけども、も最悪ね、これ。触れないんだもん。かみちゃんにう打ちたい、でも打てない。トンタンキなわけないしな、<笑>ンン<笑>もう。あ、ダメだ。今、数万でした。お手上げ。 なんだったら超もしたいぐらいですね。ダメです<笑>。<笑>そんな土田さん見たことない。親の上がりだもん。もう上がりまでありますあるあるあるあるある。俺がチュン切らなかったのがいけなかった。あっ、あの、上山同士なんで、ポンだから、遠イのポンだから、上山同士なんで、親ユリなんです。上下変わってたら、え、ごめんなさい。上山と下や、下、何か違うんですか、上下。あら。 上山圧倒的に有利なんですよ下山は結構不利なんですよ。ごめん な, さいなんでですか機械の特殊<笑>そっち<笑>そっ ち, 言っちゃいけない。<笑>あのメカニズムから行って上山でやってる方が上がりやすいんですよ。だから親のつもは下積みにしたかったんですよ。だ僕がチューンキンなきゃダメだったんです。僕が泣かせたら下になりますもんね。あーで、親から泣くってことは親の必要肺行っちゃうわけですよ。そうだ。そ振り込む可能性あるわけですよ。そっか。危ない大丈夫か<笑> 大丈夫か大丈夫か<笑>そうかとりあえずでさんよ し, だよしやだ積まられたくないもう何かにも積もりそうな手つきなんだもん、<笑>どっぽさんこうだからもう高さありましたもんね角度にですあかんピン使ってる か, サブピンかさあどうなっているんでしょうか 漫画処理されてるから、対面は対応ですもん運、ね、点だよね、親は。ピンズの街が濃厚。ああ、もう回っちゃった。多分回っちゃった。ああ、回っちゃった通話<笑>は対応したように見えますかあーあーそうだよ、ね、あーん、安心問題ね。さあ、あと、残り準備は少なくなってきましたが。あ、そうそう。取ってないですけどね。 一応親には通っている が, もがもうそれでまた打ってる打やすさはありますもね<笑>いやーうまくかみせには矛盾はできないあ流れたさあローピンですっていろんな範囲持ってる、ね<笑>まあいっぱいぱ あ, あれ したら親に配点が回るんだけど、大丈夫かな。これ、チーするパターンって、テンパイになるこ と, とか、うん多いですか。テンパイになりますね。あ、じゃ、あ降りてたわけじゃないんですね。そうそう、け、強いじゃないですか。その前までは、結構受けてるのかなと思ったんですけど。ギリギリの選線で来てたんだ。チー の, の判断が、すぐできないと思ことはちょっと、迷ってるときはチーしない方がいいですよね。<笑>あアドバイス。チーしました。は、そうな 両面の地位ですね、4、5、6、ローピンを地位、そしてスーピンを切った、スーピン通りましたね、かみちゃんはかみちゃん対応してますかだだあのパ ー, ソーに。ここに背回してスーピン勝負するぐらい高い手だってことですよね。ということは、親の手が安いんだ。あっ、あっちにじゃあ、そういろんなものが、まあ、ここも華やかですけどね、<笑>いろいろ吸収して。 え、ってことは、あっちにも打てないことでめにも打てないってことですよね。トイはもちろん打てないですね。なるほど。ただ、この親に配いてました、ね。あ、ポンだって土田さんこれが3000払えばいいんだね。ただ、すごい未来がいろいろこう動いてますよ。フーピンをポンして、シャアを切りました。これでよかったですよ。これで。配、はいてずれましたね。配、はいてずれたんで。これでよかった。 親が不倫だったかおお危ないとこつかんだか<笑>いいぞ千五百にしようや<笑> 2人ではそうそうっぱいそンパイでもねこれは小型が本当頑張った2人、えー、あのスーピンを通した彼が立派だったおああやめたスーピンをしたえっーピン短期だったの<笑>ってことは張ってるかもしれないもっと張ってんじゃん<笑><笑>あーーさあではどうなんでしょうかテンの方はあさあ親が開けた三人開けた なんと土田プロ一、うん、人脳店でございます、うん、今回はまま 回, 回ったいや違うんだよこれどうなったんですかさ上がってた、ねまあ、最初から一色いってたらスライドスライドだから一色に行かりゃんリあルにしちゃったために上がれなかったん だ,、ね、だけどな数万三万ってきついところだから切れないよねあの段階では でそれで結局こっちになったわけですね最後パーピンがで、ね、受けたけど泣けてテンパイ取れましたこっちは3色でしたさあ今回なんと1人の点になりましたあれうてうあでも高いですよ一万ここあ8000点ですよドラドラだった 言ったほうがいいんですか。<笑>なんで俺なん持ってたんだよ、バカじゃないのが本当にもう。あ, あ、ちょっと待って、親の、あ、馬鹿じゃないのもう。いろいろなんか今回ありましたね。ちゅんのことも、なんかそこまでこう悔やむ方少なそうですけど、つやさんはかなり悔やまれてらっゃる。らしるはだって切って全然こう普通の灰じゃん。ですね、汚れていいんだ、まあ。親、親を落としっていのがテーマだった。も, うん、もう失格です。<笑>この罪は重いです。 だいたい一応一年ぐらいかな。<笑>本当に帰ってこれるんでしょうか。ちょっと難しいね。<笑>さあご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。